キングプリンスへの楽屋風景にほっこり、つむつむランド CM 第3弾メイキング公開公開。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。スマートフォン向けパズルゲーム、ディズニーつむつむランドのサービス開始1周年を記念して、キングプリンスが出演する新 CM、みんな行きたい。 変が11月1日木曜日から全国で放映される。新 CM では、キングプリンスはアイドルらしい華やかな衣装を着こなしているほか、楽屋のシーンでは、くつろいだアットホームな姿を見せている。つむつむランドの CM 撮影も3度目となり、リラックスした様子でスタジオ入りしたキングプリンスメンバー。 今回の撮影では2種類の衣装を着用したが、ステージ衣装さながらの華やかな衣装もさらりと着こなした。また、騎士ユータのキレのある、ワをというリアクションに笑いをこらえきれない現場スタッフが続出するなど騎士のムードメーカーぶりが発揮された。CM 特設サイト、https <音声>、コロン、スラッシュスラッシュ、コロップ c o j p スラッシュ。<ッ> tsam とサムランドスラッシュ cm アンダースコア cp アンダースコア2018アンダースコアスプリングスラッシュではキングプリンスへの出演 cm 第1弾と第2弾に加えて第3弾の新 cm やウェブ限定公開の cm メイキングも公開される ディズニーつむつむランド CM みんな行きたい変 https コロンスラッシュスラッシュヤトゥードットビースラッシュ 6CITM4VP7ZY ウェブ限定公開映像 CM メイキング https コロン スラッシュスラッシュヤトゥー .be スラッシュ rgufy7bossc f ショーなりキングプリンスインタビュー大なりひし形つむつむランドの3回目の CM 撮影を終えて感想をお願いします。平野仕様、今回の撮影も楽しくて自然に笑顔になれました。毎回アドリブシーンで大笑いしています。 長せれん、毎回、楽しく撮影させていただいているんですが、アドリブシーンでは誰かにむちゃぶりするという流れが必ず入っているのでドキドキします。端いと、つむつむランドの腕前がなかなか上がらず苦戦中なので、この CM を見て、つむつむランドを始めるそこのあなた、簡単ふ、今なら僕に追いつきましょう。キシ岸ユタ、アドリブシーンなど、 普段の僕たちが見られる CM だと思います。とても楽しかったです。神宮寺勇太、キメのカットと、くつろいでいるカットのギャップが出せたと思うので、そこを楽しんでいただきたいです。岩橋玄樹、僕たちがつむつむランドをやることで、たくさんの方がつむつむランドの夢にあふれた世界に足を踏み入れていただけたら嬉しいです。 岸形今回の撮影では楽屋のシーンがありましたが、普段の楽屋での過ごし方を教えてください。部屋、眠っていたり、音楽を聴いたりして過ごしたり、メンバーと話をしたりしています。長瀬、ツアー中の楽屋では、岸くんがヒロインになり、それをみんなで奪い合うというストーリーを作り遊んでいました。橋、楽屋ではみんなでワイワイしています。 CM の雰囲気と似ていると思います。岸基本みんなで騒いでます。CM のノリに似ています。小。神宮寺、楽屋の過ごし方は CM の感じに似ています。それぞれ好きなことをやっている時もあるのですが、それ以外は6人でいろんな話をしています。岩橋、音楽を聴いたり、動画を見たり、つむつむランドのレベルを上げたりしています。 つむつむランドファーストアナバーサリーキャンペーン資格キャンペーン1応募期間10月31日水1500ケラ11月30日金1459応募方法期間中につむつむランドにログインするだけで応募可能さらにゲーム内で遊べば遊ぶほど応募数がアップ 小なりキャンペーン商品大なりフロリダウォルトディズニーワールドリゾートへの旅行5泊7日1組2名様、ディズニーツムツムランド、オリジナル、キングプリンスマグカップ、500名様、ディズニーストアギフトカード、1000円分、500名様。 さらに、つむつむランド、公式ツイッターの対象ツイートのリツイート数が2626を達成すると、すべての商品の当選人数が2倍にリズニーつむつむランド公式ツイッター、https, コロン、スラッシュスラッシュ、ツイッター、ドットコム、スラッシュ、t サムランド、アンダースコア、jp。資格キャンペーンに開催期間。 10月31日水1500ケラ11月30日金1459期間中1周年を記念した特別ログインボーナスを開催リアルフレンドにお願いを叶えてもらった際のリアルフレンドボーナスの最大値が 20% から 50% にアップリアルフレンドからもらったチケットの有効期限が24時間から48時間に延長。 米印キャンペーンの日時内容は予告なく変更となる場合があります。米印キャンペーンの詳細は特設サイトおよびゲーム内のお知らせをご覧ください。キャンペーン特設サイト https://corrupl.co.jp スラッシュ tsam t o s a m l a スラッシュ cp, スラッシュ 1st, アンダースコア、アナバーサリースラッシュアスコア。